皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月21日。今日は、DQ10TV がありました。そして、カジノレイド祭りも始まりました。運営側の読みが甘かったらしく、カジノコイン大放出状態だそうです。乗り込めー報酬も色々用意されているみたいですが、私が狙っているのは、ただ一つです。今回こそ、ふわふわバニーをゲットしなくてはなりません。 各コンテンツの上位100人がもらえるわけですが、どれが一番期待値高いかを計算しなくてはなりません。今回はみんなビンゴに座りっぱなしだと思いますので、それ以外です。一番競争率が低そうなのは、やはりポーカーなんじゃないでしょうか。今回はポーカーで狙ってみるのも悪くないかもしれませんね。というわけで、本格的に参戦するのは明日以降になります。今日は下見だけです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。